魔法使えないなんてあいつだけだろうからな俺は魔法使えないのかウノニーとアスタ同じ年でこうも違うかね四つ葉のクローバーあの伝説の幸運が紛れ込んだプリモワール俺は魔法帝になるすぐにユノに追いついてみせる見てろよ俺は魔法帝になるブラック・クローバーシーズン1 on Animax